ラストカムイと言いまして私たち京都の関西京都今村組という素晴らしいチームに曲を提供していただいて振りも作っていただいておりますその曲を練習してこれから皆さんにお披露しますけれどもこの曲は実は数年前北海道のよさこいソーラー祭りで関西京都今村組と我々も数人その中に混ぜていただいて。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 えー、少しずつ休みながらご覧いただきますけれども、えー、まず一番きついのからいきます。 うございやあみさちゃん熱いっすね今ね。